<笑><音楽>さ、あえっ、ー、と今週も一日お疲れ様でした。今日は金曜日で、はい少量チャンネルの工藤翔太です。今日はですね、えっ、ー、と前回に引き続いて、えっ、ー、と質問25に対。 を答えようと思いますで、今回は僕だけの出演でりょうちゃんは後ろから声を出るみたいな感じで出します是非聞いてください<笑>言ってよなんか突っ込めよテンション引く<笑><笑>、はい、というわけで、うん、あの今回はですね翔太に聞きたい25の質問ということでやっていきたいと思いますはい、うん、ではですねまず第1問生、はいえー、年月日教えてください 生年月日は1994年の10月31日生まれ、今24歳です。はい。次は、特技。特技は、特技。ああ、YouTube。編集する。はい、<笑><笑><笑>はい、次、趣味。YouTube 見ること。好きな色は赤好きな食べ物。 パスタとお寿司とハンバーグ。好きな季節はああ、と、夏から秋にかける間の時期。好きな映画。好きな映画は、えっと、好きな映画、好きな映画、うんと、シカゴ。好きな言葉。負けず嫌い。 好きな音楽好きな音楽はまあ最初の方から少流チャンネル見てくれてる方とかは分かる気がするんですけどえっとハロープロジェクトの曲が<笑>ハロプロの曲が好きです好きな漫画好きな漫画はえー、っとタプリという漫画が好きです好きな YouTube チャンネルえー、いっぱいあるいっぱいあるけどいっぱいあるな い<笑>い最近見てるのは、えぇ、ー、どうしようかなちょっと待って、ね。好きなのはね、何がいいかな和江ちゃんとか、青木かのんさんとかの、あとセイグアンドブレンザーとか、見ます。<笑>リードされたいですかしたいですかリードは多分、 してるのかなぁと思います。<笑>なんか、あんまり、なんかわがままなんで、自分がやってると思います。自分の弱点は自分の弱点はくすぐられるところ、くすぐったがりなところだと思います。デートで行きたい場所はデートで行きたい場所は、吉祥寺のハーモニカ横丁お酒飲んでるから。行ってみたい国。 行 っ, てく行ってみたい国はあとそれこそ台湾も行きたいしアメリカも行きたいしヨーロッパも行きたい全部行きたい<笑>付き合った人数付き合った人数は、えー、女性と付き合ったことがないんですけど男性だと4人ぐらいかな りょうの好きなところはりょうの好きなところは、優しいところとか、あとは、えっ、ー、と、みんなに平等に接してるところがいいです。りょうの好きなパーツはりょうの好きなパーツはかわいいお尻です。りょうの直してほしいところは直してほしいところは、<笑> <笑>量を選んだ理由選んだ理由は絶対浮気とか多分しないしなんかえっとなんだろうな<笑>しないしずっと信じられると思うからです量 自, 慢量自慢は、まあの いつでもニコニココす小さい時の夢は小さい時の夢は小学校の先生かアナウンサーになるのが夢でした5年後の夢5年後でしょ5年後20代最後だからーまあ YouTube ももちろんちゃんとやっててで自分の好きなこと もういろいろしつつ、お酒もいっぱい飲んで、<笑>楽しく過ごしてるのが一番です。10年後の夢。10年後、十年後だと30代前半か。30代前半だったら、なんか、かっこいい30代前半迎えてたいです。あの、ちゃんと、あの、お腹とかたるんでないように、今頑張ってる最中です。 二人での夢二人での夢はなんか小さいお店作れたらいいかなと思ってます、まあ、YouTube もしつつお店も作って仲良くずっと暮らしていくのが夢です以上ですお疲れ様までしたありがとうございますはいまあでも今回そんな感じでやってみましたけどねこれでいろいろ 知れたかなと思ってます今回のやつを気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをよろしくお願いしますえっとインスタとツイッターもやってるのでぜひよろしくお願いしますではま た, またまた